ペギドゥーザ高橋るです。よろしくお願いしますさあどっちが勝つんでしょうか心理戦にも注目していきたいですいいのが入りましたね今いいよいいよいやー頑張れなんかこっちが緊張する どっちが勝つのこれいやもう頑張ってうわこれは痛いいいんじゃないですかこれいけそうですよ